腹筋をしてもお腹がへこまない。そういった方におすすめなフロッグ逆プランクを紹介します。通常のプランクとは異なり、仰向けで行うプランクです。今回のプランクを行うことで、お腹が出なくなる姿勢、根本からお腹をへこませる筋肉というのが身につきます。たったの30秒です。動画を見ながら一緒に頑張ってみましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。 なかなかお腹がへこまない人の多くは骨盤を立てる力が弱くなってます。これは腹筋と股関節の周りが関係しています。股関節がどうしても内巻きになっていると骨盤が前傾して反り腰になってしまう。お尻の力が抜けてしまいます。股関節を外旋させるお尻の筋肉を鍛えることで骨盤が立ちやすく、反り腰が改善されてお腹が凹む姿勢が作れます。それでは紹介します。はい、まずは足を開いてください。スマホは前に置いてもらって、これでまずつま先を 外に開く股関節を開く練習をしていきますこれをやった後にプランクを行いますこれをまず30秒間いきますスタートしっかりつま先を開きます股関節から外に開く感じですこれが股関節が開いた時にお尻が実は閉まっているんですこれがすごく大切です大脚 X 脚内股の人はしっかり開いてください 股関節を外に回すことをやってくださいはい OK ですはい次に返り足を作ります足の裏は離しますこの状態で後ろに肘をついてお尻を上げる下ろすっていうことを繰り返します結構つらいですが頑張りましょうスタートこれでお尻を 上げときに股関節がしっかり開いてお尻を締めることができていると思いますこの今の骨盤の角度の状態が骨盤が立っている状態になりますお腹がへこませている状態になりますお尻上がんないよって方もねかなり反り腰なのでこれをしっかり続けてやってくださいはい OK 今度は後ろに手をついて指先外に向けて お尻を上げたままキープです。行きましょう。スタート。この状態でキープ。スマホは下に置いて確認しながらやってください。しっかりね、お尻を高く上げて。お腹をしっかり引っ込めてください。ぐっと。お尻がね、痛くなっていればバッチリ効いてます。お尻の力が強くなるとお腹がへこみます。頑張って。 よしはい OK です次は今の状態でこのように動きます行きましょうスタートこういう感じねスクワットをするイメージですワイドスクワットをやってるイメージです手首痛いよって方はね少し手の幅広げてください 足を伸ばしときにお尻を締めるしっかり股関節開いてはい OK ですラストは肘ついて足を広げてお尻を上げたままキープ最後お尻を痛めつけましょういきますスタートこれがラストもし辛くなったらね手でお尻を少し支えてもいいですできれば離してこれがね めちゃくちゃお尻とね股関節に効きます。頑張って。<笑>ああお尻が痛い。頑張って。スクワットとはねちょっと違うお尻のタさですよね。これがね大事なんです。よし。ああ。ケツが痛い。お疲れ様でした。 今回の股関節をを開いてお尻を締めるこの2つがうまくできてくると骨盤の位置が正しい位置に戻ってお腹がへこむことによって下腹ぽっこりこういった内臓下水にならなくなって正常の位置に戻って お, がへこんできますお尻があんまり上がんなかったよって方はこの動画を1週間ぐらい続けてみてください今回は背面の運動になりますので「タートルフィットネス」の PDF を手にした方は火曜日や金曜日などに運動に合わせて行ってくださいお尻上がったよ上がんなかったよつらかったよとかっていうのはコメントで教えてくださいグッドボタンもお忘れなく今回もご視聴ありがとうございました